超フォルダですこの前ラーカンパネラの動画を投稿してなんと3日間2日間ぐらいでもう5万再生超えちゃってますこれワンチャンバズるんじゃねみんな割愛しててはいそれでは置いといてえ、ねえっと、今日はラーカンパネラを一応収録したので最初の頃からちょっとあの動画をまとめてどのくらいビフォーアフターがあったかちょっと見ていきたいなと思うんですけどちょっと軽くラーカンパネラについて話すと、えっと、完全初見ではないです 高校生の頃に過去に一回、まあ、動画でも話したことがあったんですけど、まあ、過去に一回弾いたことはあったんですけど、まあ、初めてやった時、うん、久しぶりにやった時に4年ぶり5年ぶりにやった時に全然弾けなかったのでそこから思い出すのが大変でしたてなわけでそのビフォーアフターを皆さん見てくださいレッツゴーグッバイブブブブブブブシュン出せおはようございまっちょーフォルテですはいありがとうございます いやね最近なんか YouTube が1日300人ペースでドンドンドンドンドッドッドッドッドドドドドドンって伸びてるので今日は皆さんの期待に応えていきたいなと思いますでこのカンパネラなんですけどまあ、1回ふ読みしたことあるのでそこまで時間かからないんですけども今日ちょっとできるだけあと何時間か練習してどこまで1日でできるようになるのか中畑を見せたいなと思います 懐かしいな はいあれから1時間が経ちまっちょいや今日はちょっとテンション高いのでまっち ょ, ちょゴリ押しのキャラでいきまっちょいやーね1時間経った 様子をちょっとお見せししまますまだペページ2ページジぐらいしかできてないんだけど1時間経ったあ子がこちら。 が、ほんまに出すよ。ただ単に俺がご飯食べるだけとか許してね。 ありがとう今この c a s t 結局83時間は必要でしたみんな上手になるためにはたぶん100時間ぐらい必要だからみんな一緒に頑張っていこうまあねこれからも俺たくさん練習してさらに完成度の高いカンパネラに仕上げていくぜそれではグッバイ